次の開催日は京都までです。<ー><音楽><音楽><音楽><音楽> ノーブルキャンパスをご利用のお客様はお乗り換えです。お客様にお願いいたします。jr 九州では各車両に優先順位を載せております。お年寄りや体のご不自由なお客様、妊娠中の方、また小さなお子様を連れのお客様などには席をお譲りくださいますよう。 すみません。 よろしくお願いします。<音声>